タイじゃじゃーんはいこちら上山草市大屋の湯島からですね今日はヤマケンバイク TV をお送りしたいと思いますイェーイ<笑>、はい、というわけでですね湯島なんですけどめちゃめちゃバイクあるんですよバイクまあ、チャですねチャの数がもうタイタイぐらいあります タイのなんかブラーンって今なんんかかラ今ああるでしょののタイ玄 茶, 茶王国タイタイぐらい湯島は玄茶が豊富ですその中からえよりすぐりのバイクを今日は紹介させてもらいたいと思いますでは行ってみたいと思いますこちらです、ね、今回ですねご紹介するバイクはこちらになりまーす ユシマにね、住まわれてる方のカブになります今回ですね、オーナーさんも顔出しオッケーということでオーナーさんに語ってもらいたいと思いますオーナーさん、よろしくお願いしますどうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いしますただお名前をお伺いしても大丈夫ですえっ、ー、と、つぼみと言いますつぼみさんはい今日はありがとうございますいえいえこちらの早速ね、カブ、つっくり 見ていきたいと思うんですけど、はいはい、こちら購入されてどのくらいになるんですか。三、えー、年ですね中古で買って。中古で買って三年、うん。ちなみにおいくらで買われたんですか。これですね三万で買われました。三 万, 万。激安じゃないですか。あの知り合いの中古を流している業者さんが知り合いだったんです。うんえーうん、ここで購入されたと。ですね。どうか調子は。調子はねちょっと最近おじいちゃん気味になってきたんですが。 でもまだまだ、走れるまだまだ、全然、やっぱり株は強いです。ちなみに、こ俺、株の何なんですか。リトル株。えー、この十、十四って何か。これ、エンブレム。これ、十四すよね。リトル株十四って、こう、どんな意味があるんで す, かです、ね。ええー、わかんない。この色はもう、純正の色になるんです。純正です。純正から。うん、ちなみに、この色って、何色って言われてる色なんですか緑。緑の株って。緑の株って。<笑> 島 で, あ島ではもう緑の株での唯一の緑の株ですあもうこちらだけ、うん、このカラーはもうつぼみさんしか乗られてないそうそうそうそうそ か, このか。そうそうそうだからたまにこの人が原付化貸してるって言った時にあ港に緑の株置いてあるからもうでも分かりますよ、はいはい、緑の株そうそう緑の株イコールつぼみの株みたいなそうそ う, そうこっちのヘルメットそうですねはいこれをかぶられてるんですこれもはい適度にかぶっていうす適度に、はい、今日こちらも年季入ってますでもねこれ 半年半年前ぐらい半年前ぐらいで、常に、この状態なんで。半年前から、半年前からこんなもん電気入っとる。そうそうそ う, そう。軽微数なの。そうそ う, そう。まあもね、多分気になってるからかでしょう、ね。ああ、気になってるからも。そうそうそう結構ちゃんと、ちゃんとあのー、こうしてたら、飴が溜まるんですよ。飴が溜まるんですね。ねちゃんとこうあて、視線と、でしかもこれで 押, 押さえて。これで押さえて、ー。ああ。 この前かごついてるじゃないですか。はい、最初からついてたんこれはね、いや、つけてもらいました。あ新品の。新品の、うん。で、なんかリアもね。そうそうなかなか、おしゃれな。カゴはまってますけど。リアが、えっと、もともと。これもなかったかな。これもついてなかったけど、その業者さんでつけてる、うん。キャリア。 でこのカゴは自分で装着しました結束に溶けたけばなかなかオシャレそうですね結構ここ見えてこだわりはなんかいじられてるところとかカゴ以外にありますかえー、っとねこれいじったかな、まあ、このカ ゴ, カゴこの島カゴ命なんですだからもうだいたいみんなあのみかんコンテナですか、はい こうこういう感じで、もう自作でつけられ、ねうん、ちなみにつ次尾さんこの過去に何を入れてらっしゃるんですか。えっ、ー、とー、なんか袋、袋。これですか。何入れる袋だろ。これはあれでした、吉島大根の。吉島大根。なるほどなるほど。なんだっけ砂砂袋？砂袋。どのどのどのどの袋。でその友達とか来たらこれに大根入れてはいああ根入れて。<笑> <笑>ちゃんと大根服用のそうそうそうそうあるんですね布がであのこれで固定して固定して大根固定してそうそうそうなるほどなるほど大根カスタムみたいなの<笑>大根カスタム大根カスタム大根カスタムあシートシートすごいあのベラリいってますけどそうっすねなんか最近またベラリ行っていう何でたねななかったもんな マフラーとかも、まあ、純、も純正ですね。純正のマフラーですね、うん。排気量は50なんで、ね。五十っすね。5十シチの株。リ、うん、トル株。普通の株、リトル株じゃない普通の株と迷ったんだけど。はい、この島とにかく、その狭いんですよね、道が。だから、まあ、取り回しが。あの、ちっちゃい方がいいし、まあ。エンジン周りは、あの、普通の株と変わらない。らしくて。まあ、車体がちっちゃいん。車体だけがちっちゃいらしくてトル。うん。 らも普通のとあんまり変わらないだったらななリトルの方がいいとの方が困りますし、ね、うんちょっとエンジンとかかけてもらっても大丈夫ああいいそす、ね。っ音を聞きたいで す, そうですね<笑>なぜかね、はい、なぜか回転数がすごく上がってる状態になってしまった上がってるんすかちょっとねアクセルマックスぐらいあか<笑>っ回転ア